どうしたトミー、聞いてくれ、聞いてくれ。俺は魚が好きだ。顔もいいし、食うのもな。でも一緒に寝るのはごめんだ。イタリア野郎が俺の足にセメントの靴を履かせると黙ってろ座れランス、どういうことだリバーティの友達さ、部下を殺されてトサッカに来てる。 今日はここに来るっのよやっとの何を言うの何を言うのこを言うの何をりだののだを言うがった札での何を用意のろランスお前は言うのを集めてくを サーミなんだ抱きしめてくれねえのか十五年のブランクだ。挨拶の仕方は忘れたよ。<笑>おいりだ。それじゃあダメだと忠告したろヨノコンハイトル。何人だった ?10 人<笑>いや、11人だったな。ハーワのドの殺人鬼と呼ばれるわけだ。<笑>お前は、ラックな仕事だと言った。<笑>だが奴らはマチ伏せセイ。サミ ー, ー, サ ー, ー言葉に気をつけろ。 俺が仕向けたみたいな言い方だな。とにかく、金を持って行け。トミー、俺は骨を折ってやった。お前はザッチだった。期待してたんだ。ビジネスを理解してくれるとな。信頼もしてた。それを裏切ったんだ。だが、お前んとこにも話のわかる奴がいて幸いだ。そうだろう、ランス。 すまねえなここがバイシティだビジネスだよハハ<笑>たちを撃ったないや撃ったのはあんただけだ本物は2階にあるトミー俺を騙せると思ったか店金で尻尾を巻いて帰るとでもいや殺す前の冷やかしさ